熊本地震の影響で運休となっていた観光特急阿蘇ボーイが平成29年7月8日から大分阿蘇間で運行が始まり大勢の観光客が阿蘇を訪れました4両編成の観光特急阿蘇ボーイは大分の別府駅を出発し市民や幼稚園児らが手旗を振って 阿蘇坊尉、お帰りなさいと歓迎する中、阿蘇駅に到着しました。阿蘇坊尉は熊本・阿蘇間で運行されていましたが、昨年の熊本地震で、紀後大洲駅と阿蘇駅間が普通になったことから、福岡や長崎で臨時運行されていました。今回、JR 九州と熊本・大分両県が共同で展開している ゴーゴーキスマイ熊本大分観光送客キャンペーンの一環として大分から阿蘇駅までの運行を開始したものですこの日阿蘇ボーイには別府駅から乗車した大勢の観光客が阿蘇にやってきました観光特急阿蘇ボーイは今年12月24日までの金土日と祝日に別府阿蘇と